敬愛する相沢佐子さんの『インバード・城塚止水』当事者読み終わった続編小説という位置づけながら想像のはるか上着地キャラクターに泣かされトリックに泣かされ構成に泣かされそして何よりも城塚止水を軸にした世界の深みをこれは相沢さんにしか書けない物語 ユーストーリーでした。がいていいかと本人が分かっているミステリー小説。面白いのと仕組まれております。タムロケイ、オトケイ、イアシャオケイ、ようスタート。はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です。はいというわけです今回はですねこちらはいウィンバードジョーズカイス当時秀こちらをネタバレなしでご紹介していきたいと思います。はい、このミステリーがすごい。一本格ミステリーベスト10。一 S.R. の会ミステリーベスト10。 1位、2019年ベストブック、2020年本屋大賞ノミネートなど、あらゆる賞を総なめした前作、メディウム、霊媒イイ探偵、上塚四水、ミステリー部門、五冠を達成した化け物的小説の続編、インバート、上塚四水、当時集こちらが2021年7月7日に発売されました。ツイッター界隈では、シャープ、ヒスイちゃんが可愛いが賑わっておりました。監督もその一人ですえ。今回紹介する小説は、続編小説。前作は、の魂を自分に乗り移すことが できる霊媒探偵上塚翡翠推理作家である光月とコンビを組み次々と難事件を解決していくというストーリーでした全てが伏線のキャッチコピーに偽りなししてやられましたよこちらがですねメディウム霊媒探偵上塚翡翠全てが伏線メディウムに監督はね作家相澤佐子さんがすごい出してファンだったんで買いましたであとねこの表紙ね表紙買いしていいかと思いますちなみにこちらこの続編春節を買ったらですね こういった紙袋に入れてもらったものですこの絵美麗なイラストこちらに本を入れてもらいました 上塚翡翠シリーズですね。今回で2作目が発売されたんですが、このシリーズを語るには省くことができない作家、相沢佐子さんについてご紹介していきたいと思います。相沢佐子、男性、1983年、埼玉県生まれ、2009年、午前0時のサンドリオンで、第19回、鮎川哲也賞を受賞してデビュー。繊細な筆致で、登場人物たちの心情を描き、ミステリー、青春小説、ライドノベルなど、火山炉をまたいで活躍。そして、小説の神様は、読書家たちの心を震わせる青春小説として、絶大な 指示を受け実実写写映画化しましまたはいこののの小説の神様の実写版でちょっと言いたいたこととがありますちょっと違うんだよね。正直言います。ファンの方すみません。スポンサーのね、推しが強くてね、本当に本の書き手のね、心情がちゃんとつかめきれてなかったので、個人的に改めてアニメ化をして、しっかりと書き手の心情を描いてほしい。で、その続編小説もありまして、今ですね、ちょっと上官、今貸してないんですが、はい、こちら、下巻で小説が好きですかはい。 この本、めちゃくちゃ影響を受けましたよ。自分が好きになれる作品と巡り合うのって恋をするみたいな奇跡だよ。はい。というわけでですね、もうぜひ読んでほしいと思います。特にですね、物語生み出す場所には、ぐッさぐッさぐッさぐッさ刺 さ, さる言葉がたくさん詰まっております。背中をトンと押される作品となっておりますので、小説の神様、ぜひ見てください。実写版じゃない。そしてですね、あと、相沢佐子さんをですね、語るにはもう一個重要な要素があります。マジシャン。マジックですね。マジックって言ったら、マジシャン側とターゲット、二人の関係性マジシャンの のマジックに翻弄される感じメディウム、インバード、両方ともですね、手の中で転がされたのは自分だけじゃないはずです。 お待たせしました。ではですね。こちらのインバードですね。上塚翡翠当時集、この作品の魅力を語っていきたいと思います。ちなみにですね。相澤佐古さんのインタビューを見ますと、刑事コロンボ古畑任三郎にとても影響を受けているシーンがたくさんあるそうです。この両作品、好きな方さらにハマると思いますはい、え、そしてですね。なんといってもこの作品を語るには教師になっている。この上塚翡翠翡翠ちゃんです。こちらですね。あまりこのイラストを語るとネタバレになってしまうのでちょっと言いません。もうね。表紙が翡翠ちゃなんですけども、何もないところでつまずいたり。ハワワ あれれとかですねど天然な感じです自分が可愛いことを分かってますそれを武器にして犯人と戦いを繰り広げていきますしかし名探偵として誇り高いプライドを持っている女性ですちなみにひすいちゃんはですね年齢不詳です殺人を一切許しません他にも惹かれる要素は沢山ありますがまあ男性だけではなく女性の方まです、ね、ひすいちゃんの謎なくただ可愛いだけじゃ終わりません こちらのインバード、今ですね、3つの作品が収録されております。前作と同様大きな仕掛け、トリックが仕組まれております。え、なおですね、1作目のメディウムの事件もですね、かなり関わってきますので、まずはこのメディウムを読んで、その後に続編小説、インバードを見ていただくのが、一番ベーストな読み方だと思います。あまり小説を読めない方、この1作目、かなり分厚いんですよ。読めないなって方はですね、なんと大湯をぶっかされております。そして、演じるのが小賀葵さんです。様スの役そして 鬼滅の刃、川戸家の一番下の六男、ドクターを演じております。概要欄にオーディオブックの6分くらいかな収録している動画がありますので、興味がある方はぜひ見てください。はい。で、今度ですね、続編小説、インバード、ヒスちゃんと読者が最初から犯人が分かっている状態で物語が展開していきます。はい。 ちょっと待って、監督。犯人が分かっているミステリー小説って面白いのと、監督もそう思います。でもね、読んでください。すべてそれが仕組まれております。あまり言っちゃうとね、タバレになっちゃうので。とれ で, ですね、探偵と犯人、証拠のつかみ合いが物語の鍵となっていきます。監督です。相沢ふささんのファンなんですけど、他の作品もほぼほぼ読んでおります。心理描写がめちゃくちゃうまいんですよ、ね。逆にうますぎるからこそ、犯人側に結構感情揺れ動いて、あ、しすいちゃんから逃げてみたいな感じにもえ何回かなってしまいました。ミステリ作品でも、ちゃんとね、犯人側の 心理描写をしっかり描いてからこそ響くドラマ読み手に伝わってくるかと思います3話ですねお話が含まれておりまして1作目は運上の晴れ間 IT プログラマーと戦います2作目が法末の審判小学校の女教師と戦いますそして信用ならない目撃者探偵会社を運営する犯罪界のナポレオンと戦いますこの3作目のラストがあそう来るの見どころとなっておりますのでぜひねこの最後まで見てくださいこれはもう多くの方に読んでほしい体感してほしいと思いましただからこの動画 動画も作りました。 はい。ということでですね、様々な見方ができる、上塚水作品、作2作目、読み終われば拍手喝采、間違いなしのエンターテイメントミステリー作品です。1作目ではですね、続編は絶対できない終わり方をしたわけなんですけども、この2作目、まさかね、こういう形で続編を出してくるとは思いもよりませんでした。こんな感じなんで、おそらく3作品目も出してくるのではないかと、え監督は睨んでおります。このシリーズ含め、平ざさこさん新作楽しみにしてますので、よろしくお願いします。このチャンネルではですね、監督が好きな作品、これは本当に心の底から、ぜひ皆さん ししたいいとうものを紹介しておりますちょっとでもですね、この動画、俺響いたなと思った方は、この後にもですね、いろんな作品、いろんなおすすめ商品をですね、どんどんどんどん紹介していければなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では、また次の動画で会いましょう。いきますよ、いきますよ。すよ本格、ミテリ、本格、ミステリーです SR の会、ミステリーベスト、ミセリーベスト、インバート、インバート、推理作家で、推理作家で、すべてが、うすべて、すべてが伏線、すべてが。 最後の話メディウムのメディウムにメディウムから読んでほしい体感正しさな<笑>それを武器にしています老若にゃん老若にゃん老若にゃん老若にゃじゃ逆こっち か, っちかという形でしょうかね。